ATBR 対応28インチリアルに迫った映像体験ができる 4K モニターディスプレイを紹介ギたー新品のディスプレイカメラオッケー音オッケー役者オッケー用意スタートはいどうもみ皆さんこんにちは監督ラブの監督です はいというわけでモニターディスプレイを変えました監督はですね映像編集をするときに長いウルトラモニターディスプレイを使っておりますまあそれのですね、まあ、サブ的な感じでもう一個あるんですがそれをですね今回買い替えましたまあそろそろ買い替えたかったなーっていうのもあるのですがアマゾンのブラックフライデーでおこれはということで買わせていただきましたでこちらです ジャパンネクストさんから出されております4 k t b r 2 8型液晶ディスプレイ早速開封していきたいと思います<音楽>ディスプレイを買い替えるのですね、まあ、多分45年ぶりかと思います、はい、では開けていきたいと思います、はい、おっおおおおよっよいしょいでよおっはっ なんだこれ は, はいおー、えー、やっほーディスプレイが気ぃ付かないようにもう透明なねビニール貼られておりますねおっ ー, きた ー, ー新品のディスプレイやっぱ28でかい小袋に、えっと、充電器等が入っておりますそしてよしとはいここにつけますこういう感じですねおお簡単ですねはい こちらをですね中見てみたいと思います保証書そして説明書ちゃんと日本語となっておりまーすこちらはリモコン細いですねまああまり使わないと思うんですけども、まあ、リモコンもついておりますそしてこちらが電源のケーブルとなっておりますはい t d m r のケーブルが入っておりました はい、です、ね、こちら今回のこのディスプレイなんですけども、機能をですね、紹介していきたいと思います。ぜひ参考にしてください。このチャンネルではですね、映画レビューや商品レビューだったり、自分がおすすめしたいものをプッシュしております。もういいものしか出せません。買ってみてですね、微妙だなと思ったら出さないので、本当におすすめ商品だけを出しておりますので、もしですね、参考になればいいかなと思っております。 では、早速商品の紹介をしていきたいと思います。はい。まずですね、え、型番なんですけども、JNT284CUHDR となっております。液晶のディスプレイのサイズがですね、28インチとなっております。まあ、実はですね、前回のですね、モニターがですね、2K だったんですよ。まあ、フル HD というものですね。で、今回は 4K です。編集で使うモニターに関してはですね、メインも今 2K です。サブの方がね、クオリティが高いというね、はい。えー、3840×2160 です。で、あとですね、h d r 対応します最近のですね、例えばテレビですとかカメラもですね、結構 HDR というものが採用されております。ざっくり説明しますと、明るい部分と暗い部分がはっきりしている。太陽光の日差しを感じられるっていうのが HDR の特色です。え他にもフリッカーフリーも対応されております。ブルーライトカットが搭載されております。目に優しいです。気になるですね、インターフェースは5つ。 まずは HDMI 一つ付いております続きまして USB Type-C これが結構珍しいんですけども、タイプ C が使えるものはですね、例えばスマートフォンの画面をこのですね、ディスプレイの大画面でですね、見ることができる仕様となっております。続いて、ディスプレイポート、HDMI とディスプレイポートがあれば2つ使えるというわけですね。続いて、USB が2つついております。さらにですね、オーディオのスピーカーの接続端子もあります。このモニターなんですけども、5W のですね、右左がついた内蔵のスピーカー、ステレオスピーカーがついております。ただですね、ステレオのアウトもつ ついておりますのでこのススピピーカーーーカカじゃ物足りりななないととと思う方ははででですすすすねね別にスピーカーをつなげるここができまま表面処理はです、ね、非光となっておりますこれもですね、結構選ぶ方によって違うかと思うのですが、え、まあ、綺麗にですね、映るクリアもあるんですけども、クリアだとですね、まだ、あ、編集中にですね、部屋の中の外観が映り込みが激しいので、今回ですね、非公開というところもですね、監督にとってはポイントが高かったです。え、重量は 5.2kg あります。こちらですね、定価 39,990 円となっております。 ちなみなんですけども、えー、監督がですね Amazon ブラックフライデーで2万3992円で購入しましたあとゲームをやる方こちらですねゲームモードが3つついております というわけでですね、今回ですね、新たな28インチ 4K ディスプレイ。今回こちらですね、自分の映像編集のサブモニターとして使いたいと思います。おら段的にもコスパがかなり高いので、もし興味がある方はですね、こちら概要欄に詳細リンク貼っておりますので、興味がありましたらぜひご覧ください。はい、この動画でですね、おすすめしたい商品ですとか、映画ですとか、本ですとかを紹介しております。もし興味がありましたらですね、他の動画もぜひ見ていただければなと思っております。では、次の動画でまた会いましょう 4K, 4K モニターディスプレイを紹介 4K4K モニター 4K モニター 4K モニタ ー, 4K モニターディスプレイを紹介こうかこうかこうか